いやあ、朝頃なら、卵食べたいですな。でも、鳥ブルのせいで、卵の供給不足や、砂漠の行動で、東京の場合は、M サイズの卵は、1キロあたりで、340円で、1993年以降に、一番高いそうです。しかも、 生のメニュー表止に振り切った大手飲食店は、2割ぐらい合うようですので、このような問題が解決されるように、今であります。